えっとプノンペンのホテルは500円ぐらいからあるああありますよね<笑> 30日泊まったとしても1万5000円その時期に詐欺にあらそういうのの経験があるおかげであこういうのはダメだみたいな目利きができるようになっていい経験だったかなと生活編ということで生活費どれぐらいかかっててフリーランスのお金の使い方についてお話を聞いていこうと思いますで実際台北君フリーランスなんてどれぐらいになりますか期間としては 期間としてはちょうど去年の1月の4日にえ最近じゃんそうです開業届出したんでははい、はいまあしっかり本格的に始めたのは1月からですかね去年のあじゃあもうちょうど1年ぐらいですねそうです今撮影したのが2020年の1月なんで<笑>大体1年ぐらいですねそうですねすごいそれでももうどれぐらいの生活費でどれぐらいのまあ月によってもその僕結構その海外いろんなとこ行ってるんでその場所によっても違ったりとかするんですけどバラバラです そうです、ね、まあ先月とかので例えばで例を出して言うと先月は、えっと、結構長い間プノンペにいました、はい、ンに今カンボジアのプノンペンにでそこで生活してる感じだと多分六600ドルぐらいです600ドルで言うと8万円ぐらいですかそん7万円かないぐらいですかね7万円ぐらい月7万円ぐらいの生活費で生活したって、はい、結構安いですよね3万円となると。そうですそうです 日本でもコスパいい生活大体8万円だったりだとか10万円の生活してますっていう方がいらっしゃるんですけど7万円でえ例えばホテルだとかどれらいの金額なんですか えっと、プノンペンのホテルは安いとまあドミトリーにはなるんですけど、はいはいはい、500円ぐらいからあるんです。あ, ありますよね、<笑>僕も昔、プノンペン行った二百232円のドミトリーそれは見たことないです、<笑>本当、なんかすごいいっぱいベッドがあってで、その仕切りがないんですよ、カーテンだけなんですけど、はいはいはい、232円で泊まって、やっいや、500円ででまったんですよ今、そうですね、僕は500円のとこで、まあまあまあ綺麗な、普通に。 快適に過ごせるぐらいカンボジアなぜかホテル異常に安いですよねそうですめちゃくちゃ安くてでしかも安いからって言って何 ん, んですかねあの野宿するような、うん、そんな感覚ではなくてすごい綺麗なところなんだけど安いそうで す, いいですよね例えばその500円のところに30日泊まったとしても1万5000円もう家賃が1万5000円住で済む<笑>そうですねそんな感じイメージとしてはでドミトリーが嫌いな方でも一人部屋だったとしても、まあ、1000円2000円ぐらいの金額で、うん 子供でで泊まれるんですすすごく生活はしやす い, しやすいです食費とかってどんな感じ で, すかで食費がえー、っとおそらく3400ドルぐらいまあちょっと高めでっていうのもなんでかっていうと、うんまあ、もちろんローカルとかで食べればいいんですけど、はいはいはいまあ、僕はあの前の動画でもちょっと話したんですけど日本食が大好きで海外にいても日本食が食べたいっていう感じの人間なので、うんうん、日本食屋さんに結構 なるほどってことは4万円5万円ぐらいで家賃よりも食費も高かったってことで<笑>そうですそうです<笑>なるほどなるほどしかもカンボジアだとイオンとかありますし、ね、<笑> あ, あそうなんですそうす日本食だとかも結構人気で す, そうです、ね、安くコスパよく日本食食べれてで安いとイントもあるでほかにどんなことにお金使ってました<笑><食費><笑>家賃 あとは w i f i とかカフェとかそうですねカフェとあと移動費ああなるほどただ移動費がめちゃくちゃ安くて、はい、あのプノンペン内だったらどこ行くにしても高くても1ドルとか2ドルぐらいでどこにでも行けるんで、うんうん、タクシーですかタクシーです円あっ100 円, 200円でトゥクトゥクですね、はい、<笑>あのバイクと三輪車みたいなイメージのそうですそうですあれちょっと、ね 僕も経験したんですけどああいやなんか僕の場合はグラブっていうアプリを、はい、タクシーを呼べるアプリがあるんですよねそうですそれで呼んであその場に行って自分が行ったとこに行けるうそうです100円200円で行けるってんですね、うんうん、ああいいっすねなるほどじゃあもうカンボジアだとか、まあ、先月で言うとカンボジアだとか、はい、で別の国に行ったりだとかっていうのでコスパ生活しながらフリーランスしてるって感じです、ねはい、すごいやっぱりみんな憧れるんじゃないですか うーんどうなんですか、ね、でも僕のあれは基本そういう人が多いので<笑>とそういう人とつるんでるのでまあよくどうなんですかねわかんない で, で, でも僕のチャンネルを結構見てくださってる方は海外の生活だとかコスパ生活に一応興味がありましてではねすごい参考になるのかなと思ってますツイッター見てください。<笑><笑>次実際コスパ生活をしててあの月7万円か8万円ぐらいで生活されてって話なんですけども他に余ったお金ってどういうふうにですか 余ったお金はえっととりあえず今までは貯めてたんですけど貯金貯金してました世界一あそうなんですよちょっと数か月前まで世界一周しようと思ってて、はいはい、で台湾人の彼女が僕いるんですけどそのこと一緒にしようと思って貯めてたんですねただちょっとまあいろいろあって延期することにしましてなんでまあ使えるようになったので来月早速何に使おうかっていうことでイタリアの方に行って転売をしてみようかなと。 はいはいはい、イタリアブランド品有名ですもんねそうですそうですプラダとなんとかとかいっぱいありますしねあそれでやっぱ日本で買うお金よりもイタリアでのアウトレットで買う値段の方が安かったりするんですそうですそうです例えば3万円ぐらいのリザや3万円ぐらい安かったアイテムをそこで買って日本に持って帰って日本で売るってこともできたりだとかまさに。 そうですね感覚でもででもきます、うん、そうですねやったことないんで全然、はいはいはいまあ、経験としてそういう自分に自分に投資になるんですかねちょっといろいろ経験に使っていきたいなと今後は思っていますそうですねううああいや今後動画編集例えば動画編集 YouTube だとか、はい、今後その自動化してテロップ入れも自動化されていくと動画編集の仕事がなくなる可能性もあったり、はいはいはい、ブログ稼げてるけども Google、のアップデートで変わったりと か, か、はい、サイト制作やってるけどもサイト制作ももっと簡単になってしまった仕事がなくなってしまうとかってなった時に<笑>そうですねそうあのもし ど, どれかがダメになっても例えば転売があるから大丈夫だという心がいいネット、はいはい、イ, タイタリアに行けばブランド品がゲットできてそれを販売することもできるっていうようなビジネスのネタを増やすそうですねあるんですね 僕には転売があるから大丈夫だというそういう心のネットはセーフティーネットを増やしていこうかなと思ってやってます<笑>いいです ね, いいですね<笑>ちなみにあのフリーランスで生活していく上でコスパ生活されてると思うんですけど失敗談とかってありますかフリーランスになるちょっと前の話ではあるんですけど、はいろいろ稼ぎ方を模索しててでその時期に詐欺に<笑>あらよくある<笑> 何回回回か回 も, やっもう過去の話だし<笑>はいはい、はいまあ、そのおかげで今があるんであ、はいはい、そ, うそこはまあ失敗失敗なんですかねでもそういうのの経験があるおかげであこういうのはダメだみたいな目利きができるようになって今じゃもうあんまりそんなことはないのでなるほどなるほどそれはそれでいい経験だったかなとまあ結構ありますよねフリーランスでやっぱりフリーランスになりたい人も多くて。 でもなり方がわからないとか情報が少ない分その闇な部分、はい、隠れてる部分を利用して騙す人も、はい、結構いるん で, そ う, なんですよもう見てくださってる方も気をつけてください本当にだから YouTube で勉強できるしブログでいろんな情報があるんで自分でまずは調べていいなと思う人の情報をゲットしてその人を見た方が、ね、いいからやっぱいろんな情報があるんで本当ですいろいろもう言葉巧みに騙してくれるんで<笑>気をつけてる楽に稼ぐ方法はないですうんやっぱりね 一歩ずつ努力して一歩ずつ進んでいくのかなと僕も思ってます<笑>逆にじゃあ失敗したお金の使い方とかお金の使い道で困ったなとか使い道ないそうですねで 台北くんししっかりしとるもんな<笑>いやいど、ね、まあ基本的にやりたいことが割といつも明確にこれやってみたいとかあ、はいはいまあ、全部好奇心でなんですけどあるんでそこに対してやって、まあ、ダメでもそこから学べたことがあるなっていう思考なんでそんな使い道困るとか失敗したなみたいなのはあんまないかもしれない。 特に SNS と Twitter とブログとか YouTube やってたりすると、うん、それをネタにして発信できますし、ねすね、まさにアブさんも例えば僕で言うとあのカフェ行って昨日一緒にカフェ行ったんですけども w i f i がめちゃくちゃ早いカフェっ て, 言って行ったのに全然使えなかったりとかお金<笑>ねもったいないよね、まあ、そういう細かいのはいっぱいありますけどね<笑><笑>もっと大きめなやつで言うとね、はい、もう言えないぐらいだもんねそうですね<笑>たくさんよ、まあります お金のの使い道と自己投資の話 な, のなんか気をつけてるかこれで逆におすすめできるやつとかここれかかかっったたよ、よの使い方とかでもどうなんですかね基本自己投資に使おうと意識していればなんかその質もだんだん上がってくるんじゃないですかね最初はさっきの僕みたいに詐欺にあったりはする可能性もありますけど、うん、けどそのうち目利きができるようになって。はいはい どんどんどんどん質の高い自己投資になっていくんじゃないかなと、で僕も、えー、その結果、その自己投資をした結果、今フリーランスになってるってのがあるんで。そうですね。ちなみに、その詐欺なんですけど。はい。聞いてもいいんですか。あ、全然大丈夫です。どんな詐欺だったんですか。えっと、二三件ぐらいあって、ここは、まあ、フリーランスとかあんま関係なくて、アメリカに住んでた時の家。が架空の家で。 僕が申し込んだところ、えー、はいはいはいはい。で先にアメリカってデポジットみたいな感じで、はいはいはい、資金レ金みたいな感じですかね。うん、日本でいうとイメージのやつを取られるんですけど、それをがっぽりそのままなんもないところに払っちゃって、えー、あそれはもう物件を見ずにネットで予約したときにとことで す, かです。そうですそうです。なるほどなるほど。物件はまあそうですね。そんな感じです。 なるほどこれなかなか難しいですよどうやって見聞きするのこれはもう直接会ってその人と僕の場合なんで騙されたかっていうと実はそこ先に他の人経由で見てたんですよだからあることは知ってたんですよ、はいはいはい、でなるほどなるほどで中ももう見てたんですよ、うん、でただ高いなっていうのでやめてたんですよはいはいはいなんですけど、あのー、いざホームページ見たらもっと安い価格で出てて、はいはいはい「あじゃあもう見てるしいいやって申し込んだら」うん なんかちょっと私今イタリアにいるかなとか言って<笑>だからあの振り込んでくれるみたいなは い, はいはいはいっていうパターンでやられましたええそれなかなか気づきにくいっすよねそうなんですよやっとかないと僕も多分やりそうですがツイッターで DM が来てでえアメリカで稼げる方法を教えますみたいな来てうんうんうんうんでまんまと「おじゃあお願いします」みたいなその人のことあんまり何も知らずにはい、はい「じゃあお願いします」っつって3万円払ったらなんかしょうもない情報を。 あよくあるやつ DM に送られてきてなんかノウハウを無料でみたいなの言ってああ結構これ合ってる方いらっしゃる ん, だそうなんです よ, よくあるパターンなんですけど僕は当時の僕はそのパターンを知らないし、はいはいはい、初めて会ったパターン で, でしかもアメリカないい感じに限定されててで僕当時も留学生でお金困ってたしみたい な, なんかいろんな条件が合わさってもうまんまとやられましたなるほどですね お金払ったことないかもしれないさすがめちゃくちゃ警戒するタイ プ, タイプ<笑>もう絶対怪しいだろうって<笑>あの結構前からウェブ関係の仕事というか、はい、ちっちゃい頃からパソコンずっと触ってたのもあるかもあそうなんですね大体んか怪しいやつの傾向というかウイルスソフトを持ってるようなタイプなんかやっぱりダウンロードしたら<笑>分かったりする、はいはいはいはい、そんな感覚で結構ねなるほど 体制がついいてたのかもしれないですね僕は全然その辺がもうパソコン今でこそウェブ系の仕事してるんですけど全然当時は何もなくてそもそもタイピングも全然一本みたいなああなるほどその状態から始まってるんでそのレベルの IT 出てらしっというかだったんでやられちゃいましたねでもう大変ですね皆さんもぜひ気をつけてくいさいう詐欺ばっかりあるんですけどやっぱり中にはちゃんといい人もいるんでそういう人についていきましょう 次見てる人に最後なんですけども、見てる人におすすめのコスパ術っていうのをちょっと伝授してもらえればなと思うんですけど。僕がおすすめするコスパ術は、えー、海外に住むんです。おお、いや、でも海外に住むってお金かかりませんか。そう思うじゃないですか。いや、僕もまだ思ってますよ。<笑>まだ思ってます<笑>嘘だ。<笑>だ生活、まあ、でも生活安くなるって言ったとしても、やっぱり交通費かかります。はいはいはい。それでも行った方がいい。 それでも行った方がいいです。まあ、というのも、長期で、うんうんうん、長期の話で。 あの確かに飛行機代がかかるっていうのは日本からしょっちゅう行き来したりしたら確かにかかるです、はいはい、僕ですね<笑>めっちゃかかってる<笑>ただ海外を拠点例えば東南アジアのタイを拠点にするそしたらプロンあのカンボジアお隣の国カンボジアに行くのは、はいはい、片道5000円とか6000円とかで行けたりする、うん、安いの2000円ぐらいそうなんです、ね、2000円は安いそうなんで そういういに海外拠点で日本にあんま戻らずに長 期, 間長期滞在例えば台湾とかだと3か月入れるんでああそうですよねなるほどそういう長く入れる国とかジョージ今話題のジョージアだと1年入れたりるじゃないでするそうです365日ビザもう入国ができるんでそういったところで生活をして、ね、長期スパン で, で隣国に回りながら日本に帰らずにで海外で生活するだから日本食大事なんですね そうです<笑>なるほどなるほどもう基本的には日本帰らないような ス, パスタイル で, で海外を転々とするうそうですね そ, それが一番やっぱコスパ的にはいいのかなとなんなら日本より安くで生活できるのかなとは思っていますフィリピンとか安いですもんね安いです、ね、僕一番おすすめなのはマッサージうーん30分フットマッサージ400円ぐらいで受けられるそういう話とかいっぱいあるんでねコスパよく生活できるんじゃないかなってことですよね幸福度も高まります、うんうん というわけで今日はですねタイペイくんにお越しいただいてフリーランスの仕事の話とプラス生活面とお金の使い方っていう話をさせてもらいましたいかがだったでしょうかいいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいて概要欄にタイペイくんのウェブサイトとツイッターが貼ってあるんでよかったら飛んでみてもらえればなと思います今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたというわけでまたお会いしましょうバイバー イ, バーイ